お前は馬にも好かれるし不思議な人徳があるようだな命拾いしたでもよかったみんな最悪なことにならなくて本当によかったっ神様女神結婚したい